令和元年6月4日、阿蘇市で環境省主催による6月の環境月間に合わせた特定外来生物黄金景菊の駆除が行われました。まず、環境省のアクティブレンジャーから黄金景菊の特徴や駆除するに至った経緯、駆除の方法などについて説明がありました。駆除活動には環境省はじめ阿蘇市重環境課、 自然公園財団阿蘇支部の職員10名が参加宮地駅や内牧駅周辺など生育が確認されている地域に三番に分かれて行われました内牧駅周辺では民家の庭先に咲いた黄金経菊を家主に了解を得て駆除していました黄金経菊は北米原産の多年草で繁殖力が強く一旦定着してしまうと 在来の野草の生育場所を奪い周囲の環境を一変させてしまいます平成18年に特定外来生物に指定され生きたままの運搬や栽培、譲渡などが原則として禁止され違反した場合、懲役や罰金が課せられます環境省では、切り花などで使いやすくきれいな花ですが庭に植えたりしないようにしてほしいと話していました